今回はちょっと面倒面倒な箇所忘れがちな注意ポイントをグリスにベルハンマーを混ぜるグリスを作ってですねちょっとしたいたずらをしながら操作を軽くするという方向でやってみようと思います、えー、今ここには、えー、普段使っているウレア グ, ラスグリスが入ってま す, こ れ, をですこれにですねベルハンマーをちょっと混ぜてほんのちょっとでいいと思うんですけどベルハンマー入りの グリスを作ってみたいと思いとますベルハンマーを作っているメーカーからですねベルハンマー入りのグリスも販売されてますが結構いいお値段がするのでこんな風に安物のグリスに混ぜて作ってみましたけどメーカーは他のグリル種類と混ぜても大丈夫だと言ってますのでやっていますが効果のほどは体感していす。 いないので分かりませんほんのいたずらだ程度に考えてくださいはい、こんな感じでいいと思いますまずクラッチレバーの支柱これですね外しますモデルにしてるのは cb 1100ですので工具は cb 1100に準じたものを使いますまずこの支柱に合ってるボルトの下側にある袋ナットちょっと見えカメラで見えないんですけどを外します はいこんな風に取れました次はこの上のボルトを通しボルト外しますマイナスネジですねはいこんな風に通しボルトが取れましたでついでにレバーも引き抜いてしまいます、えー、レバーが外れたらこのレバーが付いていた付け根付近のこういった 古いグリスですすとか埃などをきれいに拭き取りますパーツクリーナーは使わない方がいいと私は個人的には思いますがその辺の正しい判断は私はいつも使ってないというだけですので必要を感じたら使ってもいいかもしれませんが私は は使わずにに拭き取るだけにしておりますレバー側に移る前にですね今掃除したところに先ほど作ったモ リ, ブデンモリブデンじゃないベルハンマーグリス自家製ベルハンマーグリスをですねちょっとこうレバーと擦り合うところにちょっちょっとあまりたくさん塗る必要はないと思うんですが。 軽く薄く塗ってください、えー、今度は支柱とレバーのレバー側をきれいにしていきます、はいえー、きれいになりました同じくレバーも こういったところを中心に拭き取っていきますこのこの穴の中はこういった綿棒でやると綺麗になると思いますここですねはいこれでよろしいかと思いますさあ今度はここにですね ベルハンマー入りの。グリスを塗っていきます。たくさん塗る必要はないと思います。本当に薄く塗って。ください。たくさん塗るとあの。埃を呼ぶだけですので。必要最小限という。感じですかね。裏側も塗ります。この。こういった。擦れた跡があるところ。こういうところは。 スイッチ類に触ってまますすので軽く塗りますそしてこの CB の場合はここですねこれはちょっと<笑>これはクラッチ の, あのマスターを押す穴が開いたものですけどもここも、えー、きれいにしますきれいにしてグリスアップをしますで塗ったら元のように。 えー、もちろんこの支柱ですねここにもグリスを新しいグリスを塗ってくださいここも過剰に塗る必要はありませんが薄く塗り伸ばしてください、はい、そしたら取り付けましょう、はい、先ほどと逆の手順で取り付けていきます はい、ここで作動を確認して遊びタッチに異常がなければ下からドロックナットを締めてクラッチ側は終了です、えー、同じ要領で同じことほぼ同じことなので映像にはしませんけどもブレーキ側もやるといいと思いますはいクラッチ側終了です 気、まあ、気持ち軽くななったような気がします、えー、今度は、えー、チェンジペダルのここですねこの部分この中、えー、リンクがある CB1100 の場合はリンクがありますのでこういうこういうい装置がありますけども、えー、エンジンから直接シャフトが出てるでペダルが近づけのタイプは必要がありませんというかできません。それでは外ししていきましょう 外れましたこんな風にグリス水を吸って結構汚れてますこれがサビになったりするとちょっと面倒なことになるのでここのグリスを交換していきたいと思いますこういったワッシャーがどこにあったかはちゃんと覚えておくようにしてくださいねそれではこれをきれいにします 綺麗にしたらここにグリスだまりの溝が切ってあるのが分かりました、えー、ここにちょっとグリスをたっぷりめに塗ってあげるようにしてくださいあさらにななここにも溝がありますから綺麗に拭き取りましょうここにも溝があるので綺麗に拭き取ってくださいはい、ワッシャーとこのスタートボルトが綺麗になりましたそしたらこのシャフトが入る中ですねここも 綺麗にしていきたいと思います。オーリングはここに入ってました。こちら側に入れておきますが、入れる前にグリスアップしてから入れます。そしたら。まずこの。面ですね。ここに薄く塗ります。そしたらこの中に。 塗っていきます。えー、っとここにつけるグリスがちょっと足りなかったので、えー、追加して作りました。ちょっとここはたっぷりめに塗りましょう、えー。最初お見せしたグリスの量の倍ぐらいあってもいいと思います。そしたらグリスを塗った上に タッと接着剤代わりにもなりますね O リングをここに入れてありますグリスをたっぷり塗って挿入して装着していきます ではみ出した余分なグリスは必ずきれいに丁寧に拭き取ってくださいこれが残ってると埃を読んでしまいますので、えー、かえって逆効果ですはいこれで今回の作業は終わりです